泥船から人材がどんどん逃げていっているようです。どうも、政治いろいろの学部です。ここ10年、いや20年余り、若者の就職難が深刻化し、まともな大学を出ても働き口にあぶれる学生が増えつつある中、造船業では危機的なレベルの 人材不足が続いているというのです。2021年11月5日付、中央日報からの引用です。9月6から7日に、ウルサン市のホテルで、造船業の下請け会社43社による採用博覧会が開かれた。最近、受注が相次ぎ、造船所の作業量が増大したことから、各社が約 400人の採用を目標に開いたものだった。しかし、2日間で会場を訪れた就職希望者は240人に過ぎなかった。うち実際に企業が採用したのはたった3人だった。一方、9月26日から27日に、ウルサン市で IT、サービス、造船業界の60社による採用博覧会が開かれたが、 就職希望者は IT サービス業界に集中し、造船業界のブースは換算としていた。博覧会を主催したウルサン雇用財団の関係者は、2回の採用博覧会で造船業界が採用したのは10人前後だった。仕事が辛く賃金が少ないとして、就職希望者が造船業界にそっぽを向いている、 と話した造船業は韓国が世界シェア首位を行く製造業の代表格だ。最近、環境対策型の船舶の発注が急増しており、人手が足りずに苦慮している。運送、運輸業、中小製造業も同様だ。年を追うごとに青年層が辛い仕事を避けるようになっているほか、 労働時間週52時間上限制の導入で特別勤務ができなくなり労働者の収入まで激減したからだ。製造業では現場従業員の10人中7人が下請け会社に所属しており下請け会社が従業員を採用できなければ生産への影響が避けられない。下請け会社関係者らは 屋外で作業を行う特性上、台風、大雪、大雨の際には仕事をせず、晴れた日に仕事を集中させていた。週52時間上限制の導入で特別勤務ができなくなり、手当が減少したことも離職が続く理由だと指摘した。造船業者関係者は、世界トップの韓国造船業は人材なんで 根底が崩れつつあると懸念したとのことで、いかがでしょうか。韓国国内において、造船業はいわゆる花形であり、90年代から2000年代にかけては、造船公共が韓国経済を支えていたと言われていた時期もありました。いや、つい最近まで韓国は造船景気に沸いていたはずなのですが、いつの間にか 大変なことになっていたのですね。引用記事にもあるように、造船業の不振の直接的な原因は、慢性的な人材不足にあります。2019年の時点で、韓国造船業では8300人もの人材が不足しているというデータがあり、これだけでも大規模な人材流出が起きていることがわかります。人材不足が ここまで進んだ要因もまたムンジェインの失策にあります。コロナショック前、造船景気の余韻がまだギリギリ残っていた頃、ムンジェインは近いうちに訪れるであろう造船不況を見越し、大手造船会社を含めた造船業者の人員整理を推し進めました。要するに一方的な首切りですよね。さらにコロナショックによって、 造船受注そのものが著しく減少。追い打ちをかけるように、鉄板など造船の原材料の価格が高騰し、船を作るほど赤字になるという悪循環がしっかりと出来上がってしまいます。造船業はもともと受注から実際の利益発生までのタイムラグが大きい業界ですから、ひとたび原価高騰などのアクシデントが起きれば収益性に ダイレクトに響いてしまうのです。造船業界大手の韓国造船海洋は最終的に約9000億ウォン、約890億円もの営業損失を計上。海外投資家が事前のデータから赤字幅はせいぜい400億ウォンぐらいだろうと予想していたのですから赤字がいかに桁外れなのかがわかりますよね。 確かに赤字を解消するためには固定費である人件費を削っていくのが経営のセオリーではあるのですが、韓国造船業の抱える問題は根深く、リスタルをすればそれで万事解決ではありません。韓国造船業が花形と言われてきたのは年間受注数世界一位という実績があるからなのですが、その実績が作られた巨像であったとしたらどうでしょう わかりやすく言うと、韓国造船業は、後先考えずに、とにかく新規受注を繰り返し、時には他国の造船事業まで横取りすることで、見かけ上の受注総数をかさ上げしてきただけなのです。人員や標準装備など、キャパシティを全く度外視して、次から次へと新たな仕事を取ってくるのですから、当然生産体制はパンクし、 結局は納期を守れずに発注側に迷惑をかけるという失態が状態化しているのです。納期の遅延はビジネス界の世界ではありえないことですが、この様商売にあぐらをかいている韓国造船業にしてみれば、船を作るのは時間がかかるんだから仕方ないでしょうと言いたいのかもしれません。無計画な海洋プラント船の受注でペナルティを受けたことはきれいに忘れてしまったのでしょうか 世界はコロナショックから徐々に回復しつつあり、経済面でも明るい希望が見え始めていますが、韓国造船業に関しては泥沼がまだまだ続きそうです。かつての大規模なリストラにより、現場の熟練職人は一斉に退職。知識やノウハウの継承ができなくなっています。新しい人材をゼロから育てようにも、 もはや造船業そのものに魅力がありませんから、求人を出しても一向に募集が集まりません。専門学校の定員もギリギリで何とか埋まるという状況が続いているようです。ほんの数年前まで造船業といえば打点系の若者によって憧れの就職先であり、製造業よりも賃金面で 1.2 倍近く優遇されていたはずなのですが、 今となっては見る影もありません。それもこれも経営センスが致命的に欠けているムンジェインの度重なる失策のせいなのですがね。ムンジェインは今頃になって慌てて造船業の待遇改善を発表し、優れた熟練工を呼び戻すぞと豪語していますが、何を言っているのかわかりません。造船業はただでさえ重労働で 現場の環境も厳しく、繁忙期には時間外労働や休日出勤も当たり前なのですが、今の時代、そんな過酷な世界に好き好んで飛び込んでくる人材がそう多くいるとは思えません。建設業や IT 業界など、はるかに待遇の良い働き口はいくらでもあるわけですからね。それに熟練校が戻ってきてくれたとしても、 かつての交代群は難しいでしょうし、組合員の場合、週52時間労働、休日労働原則禁止のルールに縛られているため、生産性は大きく低下することになるでしょう。いずれにしても抱え込んだ大量の受注を全て処理するのは、もはや無理難題になっているんですね。ここでも労組べったりで、ご機嫌伺いが得意なムンジェインの失策によって、 現場の労働者が苦しめられています韓国が無能なリーダーのせいで、文字通り転覆の危機に迎えている間に、日本の造船業はいわゆる脱炭素船舶、二酸化炭素運搬船、液化水素運搬船、アンモニア運搬船を世界初の独自技術で次々と開発し、実用化にこぎつけています。韓国造船業も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 次の動画でまたお会いしましょう。